皆さん、いいお湯入ってますか温泉はずきです。あと、小町です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ということで、今回ご紹介したいのは、くもみ温泉の赤い浜温泉さんです。こちらなんですけど、ちょっと閉鎖してしまったっぽいので、今は行くことが多分できません。 が本当に素晴らしい温泉なのでちょっとご紹介はしたいと思いますはい赤山温泉さんなんですけど露天風呂と海がつながって見えるこまるで海に入ってるように見えるように写真が撮れるところをインフィニティ温泉っていうんですけどまるで本当そのインフィニティ温泉なんですねなのでもうめずっと目の前が海なので波のザバーザバーっていう音と温泉のチャプチャプって音が聞こえてくるんですよずっとまあ 私、温泉結構 ASMR だと思ってるんですね。なので、この赤い浜温泉さんもすごい ASMR として、こう耳に心地よい音がずっと、水の音が、海の音と水の音が流れてるので、いいなって思って今回ご紹介させていただこうと思います。はい。ということで、波の音がしっかり入っているので、それにも注目してみてください。はい。ということで、いってらっしゃい。 出てるかなすごい塩の香りがしてあそこから源泉がドボドボ入ってきてこっちから流れていってる感じですなので向こう側まで湯気がすごい立ってます気持ちいい